みなさん、こんにちは。アフタービデオのミュージックスクリールギター科講師の瀧澤でございます。今回はレスポールの説明書ということで、このレスポールタイプのギターの使い方を軽くご紹介させていただこうかなと思います。というのも、以前アップロードしたストラトキャスターの説明書なんていう動画のコメントに、うん、レスポールの説明書みたいな動画も作ってくださいなんていうリクエストがあったので、ちょっとそのリクエストにお答えして作ってみようかなと思った次第でございます。 ただ、まあ、そんなに詳しい話が出てくるわけではないので、この伝送系とかの使い方がわかっていないとか、なんかこの辺のメンテナンスとかがわかっていないとか、初心者の方といいますか、レスポールを買ったばっかりで、あんまりわかっていない方向けの動画でございます。なので、あまりギターに詳し く, あ詳しくない方といいますか。ギターに詳しい方が見ても、そんなに新しい知識は出てこないかなと思いますので、その辺はご了承くださいませ。ということでございます。そして、今回使いますのは、こちら、えー、グレコのレスポールタイプ。 のギターでございます。グレコのレスポールタイプのギターでございますね。実は、レスポールと言っちゃうと、ギブソンという会社の登録商標になってしまうので、このグレコという会社が作っているこのギターはレスポールということができないんですよ。レスポールは登録商標です。訴えられてしまいます。なので、レスポールのコピーモデルとか、レスポールタイプと言ったりとかします。ここにギブソンと書いてあるものしかレスポールではないわけです。まあ、細かいことを言うと、そんな感じ。 なんかこういう動画を作ると、必ずコメントとかに、ね、もうギブソンじゃねえじゃねえかというコメントがついたりとかするんですけれども、まあ、そんな細かいことは言わず、レスポールタイプのギターでもいいじゃないですか。ハッハッハッハッということは先に言っておきます。すみません、グレコでごめんなさい僕。僕自身がギブソンを持ってないんです。すみません。というわけで、それはちょっと先にお断りしておきます。で は, では、とりあえず軽くこの伝送系からちょっと行ってみましょうか。 初めてレスポールを持つ方は、やっぱりこのつまみの多さに驚くかと思います。なんで4つついてんだよという感じで、この4つのつまみ、それぞれ飾りではなくてちゃんと意味がありますので、ぜひとも覚えておきましょう。下段がこの外側のリアと呼ばれるピックアップのつまみで、上段この2つがフロントと呼ばれるこっちのピックアップのつまみになります。それで、こっち側はボリュームです。ボリューム、ボリューム。そして、これがトーン、トーンでございます。 そんな感じでちょっと操作をしてみると、例えばこの外側のピックアップ、えー、ボリュームをこうガーッと上げればもちろんその音は出ますし、これを絞ればもちろん音は出なくなります。こんな感じでボリュームを絞ればもちろん音が出なくなって、最大にすれば大きくなるというような感じです。基本的に弾くときは最大にして、弾かなくなったら最弱、最小、ゼロにすれば OK という感じです。 こんな感じ。で、このスイッチに関しては、3-way スイッチといって、3箇所設定できるところがあるんですけれども、下にするとリアだけで音をとっていますよという意味合いになります。上に設定すると、このフロントというピックアップで音をとっていますという意味合いになります。で、真ん中にすると、リアとフロント両方とも生きているので、両方で音をとっているよということになります。 なので、例えばこのリアを選択しているときにフロントのボリュームを上げても音は出ません。もちろん、フロントに設定しているときにリアのピックアップのボリュームを最大にしてもあまり関係がありません。こんな感じで、このセレクターとそれぞれボリュームとトーンを設定するスイッチがありますので、ちょっと使い方に気をつけてくださいませ。さっきも言ったとおり、使うときはボリュームは最大。で、使わないときはボリュームは最小にするとよいかなと思います。で、このトーン。 に関して・・やっぱり初心者の方って、この、ね、トーンに関して、なんだこれっていうふうになるかと思うんですけれども、よくわからなければあの最大のままでいいと思います。時計回りに止まるまでガーッと回して、10の状態で使っていくということですね。それでも気になる方は、ちょっといじってみると、いじってみて、耳で確認してみると、すぐにわかるかと思います。簡単に言うと、パリパリモコモコスイッチだと思ってください。最大にすると、パリパリします。 最弱にするとモコモコします。こっちのほうがわかりやすいかな。これ今、フロントピックアップのパリパリノートです。 すると。ちょっともこもこするというか、なんか引っ込む感じになりますよね。こんな感じで最大にするとパリパリ、最弱にするともこもこという感じです。でも、どっちに設定したらいいかわからねえぜという方は、とりあえずパリパリの状態にしていきましょう。いろんな曲を弾いていくと、ちょっとこの高音成分が。 ミニ触りというか、ちょっとこうガシャガシャしてやかましいなというときが出てきたりとかするんですよ。例えば、なんかこうおしゃれなフレザーズは。<音楽>まあ、別にこれはこれで別にいいんですけれども、もうちょっともこもこなんねえかなとないうときがあったら、パリパリもこもこスイッチを操作して。 なんで、ちょっと落ち着いたトーンを出すこともできると。そんな感じのスイッチです。トーンはパリパリもカもカスイッチ。そんな感じで覚えていただければ OK です。それでストラトと違って、ストラトタイプのギターと違って、レスポールタイプのギターは、それぞれのピックアップに対して独立したボリュームを持っているので、スイッチング奏法というちょっと面白い奏法を演出することができます。やり方としては、どっちでもいいんですけれども、まあ、片方のピックアップを最大に設定しますよね。 片方のピックアップのボリュームを最大に設定します。そして、もう片方のピックアップのボリュームを最弱に設定をします。そうすると何が起こるかというと、こっちのピックアップは10、こっちのピックアップは0という状態になっているんですけれども、弾、えー、いて、このスイッチを操作すると、この出る出ないをこの手元のスイッチでコントロールすることができるわけなんです。例えば。 こん な, 感じでこう、ね、なんかこうちょっと効果音っぽい感じの音を演出することができます。これは別にどっちでもいいです。片方が最大で、片方が最弱の設定にして、なんかこうスイッチを壊さないようにカ チ, カチカチカチやっていれば、<笑>誰でもできるような奏法でございます。あんまりこれを、ね、<笑>わらわらわとやっていると、まあ、最悪これが折れるとか、なんか取れるとか、なんか緩むとか、なんかいろいろ不都合が生じるので、まあ、優しく、優しく。<笑> やってあげるとといいかなという感じです。で演奏券はそんな感じでしょうか。えー、それぞれ独立したボリュームとトーンがあって、で、このスイッチでピックアップをセレクトしていくよみたい な, そんな感じでございます。で、レスポールタイプのギターは結構この辺の構造がすごくシンプルで、弦高とかオクターブ調整とかが結構簡単にできるようになっております。例えば弦高調整、弦の高さを調整したいぜという場合は、このサドルについているこの横の輪っかネジ。 これを回せば、このブリッジっていうんですかね、このサドルごとこのガーッと上下しますし、もちろんあのここに穴があるんですけれども、この穴を使ってサドルを動かしてオクターブ調整をすると。な、ま、ん、あ、となく見てみればわかると思います。この横の大きいネジで高さを調整して、で、このオクターブ調整に関しては、この横のネジ、マイナスドライバーを突っ込めるところが見えると思うんですけれども、これを調整してサドルを前後させて調整をしていくと。 詳しいオクターブ調整のやり方については、そのオクターブ調整の動画をご覧くださいませ。とりあえず、ここでは、このネジを回せばいいんだよというだけ言っておきます。で、ストラトタイプのギターと違って、サドルの高さの個別設定ができないので、これごと高さを調整する感じになって、結構ザックバラな調整になってしまうんですが、それはこのレスポールタイプのギターのデメリットといいますか、弱点ではありますね。でも、そんなに細かい調整をしなくても。 まあ、結構大丈夫なんじゃないでしょうかっていう結構雑な話。<笑>で、ストートタイプのギターと違って、レスポールの場合は、なんかこう、あのネジで止めるやつじゃなくて、接着するタイプのギターでございます。接着するやつです。なんかすごいもうめっちゃ強力な接着剤で、<笑>オラー、ガン、ボンとガンっていう感じで接着をしてるんです。で、接着してから塗装とかもしているので、まあ、まるでこの一体型のような、ネックとボディが一体になっているような構造になっております。 なので、まあ、ここでネック調整をすることはなくて、ネックの調整、トラスロッドの調整に関しては、こちらからネジを突っ込んで調整することになります。どのギターもここにカバーがついているので、プラスドレイバーとかでこのカバーをバシッと取れば、ネジが出てきてで、ここからロッドの調整をしていくという感じになります。まあ、ロッドに関しては、ね、ちょっと や, ややこしいところもあるので、よくわからないという方は、あんまり手を出さない方がいいかなと思うんですけれども、 こっち側の弦高とかオクターブ調整に関しては、すごい簡単なシンプルな構造をしているので、まあ、興味があったらいろいろいじってみると面白いんじゃないかなと思います。そんな感じで、ネック周りに関してはすごくシンプルな構造ですね。ストラトタイプのギターと違って、ね、後ろにこうバネがあって、そのバネの調整がうんたらかんたらとかがないので、まあ、そのメンテナンスに関してはかなりシンプルな構造になっているでしょう。そんな感じの使い方でございます。それで、あと、初心者の方に。 最初から身につけておいていただきたいのが、ボリュームの使い方です。どういうことかといいますと、基本的にボリュームはゼロに設定をしてあげます。ゼロです。常にゼロです。で、弾くときになったら、ボリュームを最大にして弾く。で、弾き終わったら、すぐにゼロにする。 手を離すすすす。瞬間があったら、ぐににゼロにするんですで、弾こうかなと思ったらボリュームを最大にして。<音楽>で、弾いわったらゼロにすると。これなんでかっていうと、こういうちっちゃいアンプで家で鳴らしている部分には何の問題もないんですけれども、もしこれからライブハウスとか学校の文化祭とかで大きい音が。 大きな音で演奏する場面があったとするじゃないですか。そのときにボリュームを最大の状態にして手を離すと結構アンプのほうからこのちょっとしたノイズが出たりとかして、これが結構やがましいんですよ。なので、その大きい音を出す機会が来ても、ノイズなく、ストレスなく快適に演奏できるように最初からゼロにする癖をつけておくとよいかなと思います。 ちょっと僕は横着でこのリアとフロントを両方ともこう、ね、ゼロにする癖があるんですけれども、これは別に両方ともやらなくても大丈夫です。一個ずつやっていれば大丈夫でございます。もしくは使っているピックアップのボリュームをゼロにすれば OK。もしよければこういうふうに、ね、いっぺんにバーッとやる癖をつけておいてもいいんじゃないかなという感じです。それで、最後に一つ。レスポールタイプのギターを使っている方にすごい気をつけていただきたいことが最後に一つございまして、それはまあネックを折らないこと。 でございます、まあネックを折らないことってそれすき込んでネックを折る人はなかなかいないと思うんですけれどもレスポールタイプのギターってめちゃくちゃネックが折れやすいんですなんでかっていう と,、えー、とこう横にした時に分かりますかねこのヘッドに角度がついているから今このまま地面にこうバーンと落としたとしますよ仮に落としたとしますよそうすると設置するところとしてはここのボディの外側とあとヘッド側のここなんですよ このボディとボディよりもネックの角度が下に来てしまっているので、例えばこのままこう横にこうバーンと倒してしまったら、うわあ危ないといったときに、ヘッドがまず一番最初に地面に設置してしまうんです。そうすると何が起こるかというと、このネックにすごい大きなストレスがかかって、まあ、最悪折れてしまうと。<笑>せっかく買った大事なギターのネックが折れるなんて、まあ、ちょっと悲惨極まりにえっという感じになってしまうじゃないですか。なので、まあ、ネックが折らないようにだけは本当に。 気をつけてください。ヘッド角がいいているので・・ヘッドに角度がついているので、後ろからこう倒すと一発で折れます。これは別に裸の状態で倒したからとかそういうわけではなくて、ギターケースの中に入れていても本当に折 れ, る折れてしまうので、ソフトケースに入れていても倒さないように本当に気をつけてください。前の方はソフトケースに入れて倒しても、まあ、大丈夫だと思うんですけれども、ソフトケースに入れた状態でも後ろにこう倒すと一発でネックがバキッと。 いってしまうので、本当にお気を付けくださいケースから出したら常にこういうギタースタンドとかに置くとかあの壁に立てかけないっていうのも大事なポイントですねこうちょっと手を離した時にその壁に立てかけたりとかしてちょっと目を離した隙にズルズルと滑ってバキンと折ってしまうなんていうケースもすごくよくある話なので壁に立てかけたりとかせずに床に置いたりとかせずにちゃんとギタースタンドに置いて大事に使ってあげましょう。 それで、ソフトケースの中に入れたり、ハードケースの中に入れたりしたときも油断せずに倒さないように気をつけてくださいませ。本当に何度も言いますけれども、後ろに倒れると一発で肉がバキッといってしまうので、み、え、な、ー、さんの大事な楽器を守るためにも後ろに倒さないだけはぜひ気をつけていただけるとうれしいなという感じでございます。そんな感じで、伝送系、ンテナンス、そして後ろに倒さないという話をさせていただきました。みなさまのレスポール、えーなんかこう、どうでしょうか。どうでしょうか。<笑> 皆様のメスレスポールを素、ね、長く大切に使うためにも、そんなこともいろいろ知っておいていただけると嬉しいなという感じでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑>